皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月14日、今週のエピソード依頼帳に、破壊編の最後の敵が来ていました。破壊編の、最後の敵が、ヌルポ。創縁の四国兵団の発撃破に成功しました。なんで動画撮ってないんだって話ですが、ついに創縁の四国兵団の討伐称号をゲットしました。 ここは苦手なのになぜか無傷防衛の実績も取れているのが我ながら意味がわかりませんというわけでここに2つのクラッシュチェーンがありますあなたならどちらを残しますかという問題を画面の前のあなたに投げかけて本日の動画は終了となりますここまでのご視聴ありがとうございました